えーっとですねまあ、陰茎界面体、えー、陰茎を横断面です、ね、こう切断したときに、えー、こんな感じになるかと思います。でえー、こういうふうにです、ねえー、これがまあ陰茎界面体ですねでこちらの小さいのがまあ尿道界面体というふうに考えるとですね、えー、普段の、えー、小さいとき、ね、苗れているときのサイズが大きい方は、えー、陰茎界面体も大きく、ね、こう入りやすいですけれども 普段が小さい方は、この状態から、まあ、勃起率は大きくてもですね、えー、ここから大きくなるので、えー、入る、えー、量が、スペースがすごく少ないです。なので、えー、ここでですね、えー、太い人の場合は、こういうふうに入って、白膜を越えて、この中ですね、で、気持ち引いても余裕はあるんですけども、えー、少ない、小さい場合ですね、えー、こういうふうに刺して、 入ったとしてもちょっと行くと突き抜けてしまいますなので気持ち引くということがすごく大事になります、えー、押し付けすぎると、えー、突き抜けてる可能性があるちゃんと海綿体に入るとですね抵抗は、えー、他のんでもやってますけども、えー、こう入ったとするとですね割とこうスーッとスムーズに一定の圧で進んでいきますこれはまあソーセージなのでキュッてなりますけども、えー、普通は さっきのように、えー、少し抵抗があってもこういう感じで進んでいきますこうならないということは、えー、陰形界面体の中に入っていないどこか他にスムーズにいってもですね場合によっては、えー、この他の、えー、組織ですねのところに入っている可能性はあるということですあと上から刺さない理由はですねここにまあ、要するに神経と、えー、血管があるからですねなので、えー、大まか45度、まあ、分かりやすく言えば真横からでもいいんですけども えー、見える範囲でということで、ここになります、えー。ちなみに男性系のオペの時とかは、ですね、えー、こっちの裏側からもですね、指す先生もいます、えー。僕も教わった先生は4箇所ですね、1回、2回、3回、4回って、まあ、麻酔をしたりもしてました。ただ実際には、ですね、陰茎界面体に入りさえすればいいので、今回の、えー、ICI の場合はですね、なので、えー、このように、まあ、45度の自分の、えー、お腹の方 陰のの方、上から見て、えー、見てやすいといいとととううここで45度の角度をつけるっていうことになりますまあこういうふうに言ってこっちの方がいいんじゃないかっていう考え方はいろいろあるのかもしれませんけども、えー、それはあくまでも自己責任という形で、えー、やはり基本は、えー、最短距離で、えー、陰茎海面体包皮と白膜しかない、えー、こっちの方は何があるか分からないブラインドでは分からないっていう前提で、えー、ここを刺すで気持ち引いて 抵抗を確認しながらですね。だからどんどんこう押しても、うん、硬いぞとかいつもの感覚と違うぞっていう場合には、えー、どっか別のところに入ってるかもしれない。その場合は場合によっては差し直すことも一つかもしれません。あとは、まあえー、事前にですね最初に慣れるまでは、えー、ご自身で、えー、こういうふうな感じで。 マーキングをしておくのも一つの方法かもと思います。えー、普通にですね見えるようにマジックで、油性のマジックでマーキングをしておいて、そうするとちょっとアルコール面で拭くぐらいでは消えませんので、その状態で引っ張って刺すと。で刺すときはあの一気に刺す方がいいです。中途半端にやる方が、あと血管を刺すと痛いので、あの痛みを感じる場合が多いので、血管を避けてマークをしておいて刺す。 気持ち引いて入れていくという形ですね。これ29ゲージなのでちょっと長いですけども実際ほとんどの場合お渡ししているのはインジェクターを使いませんので30ゲージの短い針です。なのでだいたいこれぐらい細いと別ですけども一般の人の場合は全体に刺して少し抜くぐらいにすると抵抗がなくなる場合が多いです。